お疲れ様プロデューサー今日のお仕事も楽しかったね大変なお仕事でもみんながいると楽しくなるから不思議だよ今日はきらりちゃんやリカちゃんも一緒だったもんね休憩時間はみんなでいっぱいおしゃべりできて楽しかったそれで二人と一緒にお話ししてて思ったんだきらりちゃんもリカちゃんも大人っぽいよね キラリちゃんはとっても優しくてしっかりしてるしリカちゃんはお洋服とかのファッションが大人っぽいし二人ともすごいよねでもミリアだってアイドルとしてちゃんとお仕事できるくらいいっぱい成長してるんだからそれにお家ではしっかり者のお姉ちゃんって言われてるんだよいつまでも子供扱いされてるわけじゃないもん そうだ今度のオフの日一緒にお出かけしようよ大人っぽいミリアを見たらきっとプロデューサーもびっくりすると思うよ今日は一緒にお出かけできてとーっても嬉しかったほらもう夕方だよ楽しい時間はすぐ終わっちゃうよねーープロデューサーは 楽しかかったかな動物さんを久しぶりにもふもふできてミリアはすっごく楽しかったよ<笑>あとね今日のお洋服ふくらりちゃんとリカちゃんにファッションのことを教わって選んでもらったんだ似合ってたかなえっとねいつもよりも大人っぽい私を。 子供扱いしないって知ってるけどねでもちょっとだけ背伸びしすぎかな本当はお洋服になれなくてムズムズしてたんだ汚しちゃいけないし大人って難しいやっぱりミリアのことはミリアのことを一番知ってるプロデューサーに全部お任せしちゃうのがいいね なんだかすっきりあ、最後に一つだけお願いまた一緒にお出かけしようね指切りだよ